いいいいけけなな住住住所所所めめっっっっちちちゃ書てててててあるるる、うん、<笑>編集んんどどくくさ見く見見せせせたたたたししららょっとででもミスしたら危ないよ住所公開してみたって動画にできるのえ、うわ読だま回言うなよ。<笑>言うなななよ口もやんなきゃいけないけ<笑><笑> <笑>めんどっ通ってる時に<笑>超すぐにしたら、はい、みたいなこれサブがいてほしかったん実は今日、うん、あいつが欲しいものを買おうっていうことでまあ、恩返しでもありつつ、うん、俺らもやりたいからねサブちゃんでだからこれをやる可能性があったでしょはいおっすげえ まあ、な筋肉系 YouTuber 目指してるかな俺らいやそうなんだはいおおうわっもっと割れてんじゃんゃ<笑>インナーマッスルすごいじゃんやばい結構重いでしょ肘抜けるねえ折らないでねえ折れちゃったただ開けるだけの動画なんですけどこれ抹茶、ま、がやってたやつだまあ<笑>そうそうね楽しみじゃな い, いやすげえプレイステーション VR ですよ、うん、すげえ、はい、こぼだぜ うわ、すげえわ。え、これ何？いった。い<笑>った。いやそこバンバンバン。なんかお弁当箱みたいなね、お前の人があるところが。な, なプロポーズみたいじゃなね、ここの開き方。<笑>そうだね。指輪でかい指輪 入, 入ってるみたいな。はい。レゴの説明書みたいなね。すげえでもちょっと本当にこんな俺このスリッパみたいなやつ。スリッパじゃない。ここてでかいだれ横にお。いいじゃないですかいいじゃないですか。 どうだ今いらいっぱりしゃったこってこうそうやバれ、うん、じゃない俺ずっとなの、うん あ、これをつなげんのかそう飛ばすのかと思ってたこうやって何にも見えねえあいいじゃんいいじゃんいいじゃんいいじゃんあ強そう強そう<笑>えっあなんだいやシール怖っあとあ汗かきそうだねうお前そこ触んなよんここ触っちゃダメだよいきれいにするために触ったら指紋つくだろうう、ま、ついいちゃっていってぱい。だから 見た宮根、ね、見たよ宮根さんね、うん、宮根さんの宮根さんとまっちゃんがやつたな宮根さん落ちてたもんな本当に笑えない な, ーって笑え な, いなーこれこういう俺らみたいな、ね、俺, タイプが俺がさゲーム欲しいって言わないじゃんうんこれちょっと、ね、今日こ れ, これ欲しいっていう、うん、唯一のゲームのとこね、うん、最近であえてそのゲーム実況者じゃない人が、うん、これ手出すのちょっと何かリアリティあるじゃんおもろ 中やってみたいなも、ねはい、で、サブがめちゃくちゃ喜ぶと思うんで。うん、なってる。マッチャみたいな感じ。マッチみたいな感じなにはなってるけど、なんていうんだろうな、なんか違う？んやめて。<笑>